じゃあ、行っちはいよ。 お客様には、ね、いありがとうございました。はい、これはありがとうございました。えっ、ー、と今日本当に。